おうどこに行くよーし行くぞー<音楽>じゃーん特別ゲストのボースくん我がライザのアトリエのご感想はお前にしては上出来だなおららとく 口の悪さは全然治ららないんだから<笑>まあとにかくお披露目も終わったところで旅立つみんなの明るい未来を祈るお別れパーティーを開催したいと思いますそういえば俺たちのことばかり話しちまって聞きそびれてたんだけどよ。 ライザーお前はこの後どうするんだ島には残るつもりなんだよなああそれなら目標はもう立ててるよこの島に居残る錬金術師としてねおお聞かせてくれまずは数百年後の動力ギラを見据えてそれを解決する次に炭水化装置の新開発とか普及とか それも解決するそれで浮いたままの不安定な島の地形もなんか解決するどう解決具体的な方法は何も考えてないんだろうなまあねそれを見つけるのもこれからの目標もし全部が早めに片付いたら 島を出るかも逆に片づかなかったらずっと島にいるだろうねまず島のなんてことない日々を守ってからでないとでもライザならなんとかしそうな気はするしそうというよりやりかねないだなこらそこ余計なチャチャを入れない 大丈夫。ライザならきっとすぐに全部片づけて島を飛び出ることになるよ私わ分かってるんだそれで一緒に旅をしようお父さんも歓迎してくれるだろうし何なら二人旅でもそっか<笑>それもいいねでレントを捕まえてアンペルさんとリラさんも見つけて オートでタオとボースをさらってもう一回今みたいにこうやって騒ごう捕まえるってどうやってだよってなんとかしちまうんだろうなライザなら僕今からその光景が浮かんじゃったよこれこそやりかねないってやつだその時に暇なら付き合ってやってもいいぞ 暇じゃなければ来た全員に手伝ってもらうがなもしずっとお互いがすれ違っちゃったらここに立ち寄ってみてもいいかな いつでもどうぞここはライザのアトリエ私たちみんなの秘密の隠れ家なんだから 中堅島っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村そこで「結構すごい」と自認する私は暮らしているなんてことない日々を守ろうと奮闘しながら。 私はライザリン・タート通称はライザなんてことない農家の娘で錬金術師<音楽>そんな私は今日も今日とてアトリエでの出会いで得たものと錬金術で学んだことを胸に抱く この退屈でなんてことない光景に秘められたどこにでもある痛快で素晴らしい一日をまた始める青くて深い夏の空をはるかに遠く仰ぎ見ながら。 y o w a s t Feel the t i m e goes by, tick tock it f a d e s Without a trace, is there anything that worth a chase? Well, I see crow cars and dreams, it's m o n o c h r o m e